最近、日本では、主に、サービス業の人手不足が、深刻化しているようです。例えば、帝国データバンクの調査によりますと、正社員の人手不足を感じている飲食店は60、60.9% くらいで、アルバイトなどの非正社員については、およそ 80.4% で、 コロナ禍以降で一番高いとなったということです。で、たとえ事務所で働こうとも、中国の人手不足で飲食部門にお仕事を休暇しても、おかしくないのではないでしょうかイイ。まあ、それにしても、どんなことにも感謝いたしますわ。